皆さんこんばんは金のでございますいかがお過ごしでしょうかえーとですね今日はですね<笑>林表等社会律財全の意味をですね、えー、多分これ説明しなくても分かる人には分かるのかなもう りんはですね、はやしです。ぴょうはですね、ひょうのことです。えー、なになに、ひょうとかですね。ひょうきとかですね。あの、ひょう。表のひょうですね。りん、ぴょう。とうはですね、とう。とうが立つと。で、しゃ。しゃは、しゃ。 えー、社会の社、えー、社員の社、社、社、臨票と社、臨票と社会、何々会会会議の会会、臨、えー、票と社会、律、成立の律ですね、律。 えー、立つの立つ、立つ成立の立つ、臨、票、当社、会立、財、財は財政の財ですね、お金のことですね、善は善、良い、良い行いの、えー、結果、善となるという意味ですね、はい、えー、それと善、善員の善意。 全員の、全員の、全, 全員の全、こうですね、お、お、家の中に王様がいますよと、と、えー、いう感じも、意、え、味、ー、合いもございます。っていうことでですね、えー、最初の方がですね、まあ、 その出てきた言葉ないしはそれに吐くことによってそういうふうになる意味をですねえーえー、願いえー、まあ込めたと、えー、願いを込めたとえー、要は気気を込めたとあの出てくる ことをそれを込めるっていうことで出てきた文字だと思います。林表等社会立在前八ですねこれこの黒い空空間とその中空間次元ではやはりは八 8で統一されているとえないしは8で統一されたですね。過去形ですね、これね。えーうん、されてきたということですね。うん まあ、林、要は森とかですねあの木からですねすべてがですねあのこう元となるですねあの作成が初めてですねそういう社会という、ね、あの会社ができたと。で神社もその類でしょうね。で お寺というのはですね修行の意味でですねお寺が、えー、建てた と, との意味合いがですね違うだけどその 別, と別でですねお寺はお寺 の, その使い道、えー、神社は神社の使い道この2つを建てたと初めに建てたと、えー、いうことですね これ紫ですよね、紫。紫、青。赤もちょっと入ってますね。まあ、オレンジ、オレンジはまあここら辺入ってますねここここ。ここのラインですね、オレンジ。で、ここが青。で、その間に紫。これ見えますかね、色。見えますでしょうか オーラの色オーラの色見えますでしょうかまあここら辺は黄色ですねあねこれ紫が強いですね 後ろはその黄色かなここら辺は黄色かな後ろ黄色こっちは黄色ですね今日は<笑>仕事仕事モードき来てますか来てるんでしょうねうまあそんな感じでございますえー、今日はですねその8のそのえー で, ですねあのー、ちょっとね出てきたのであのここでですねあのーあのー、お別れでない方のためにですねとりあえず、えー、ご報告しておこうかなと思いました、は い, いもう今日ですねあのー えー、無事にですねあのー、契約で契約がですねあのー、完了しましたはいあのー、次にですね、えー、進む、えー、ということでですねあのー、地方にですね行くっていうことがですねあのー 今日でですね、決定になりました。はい。なので、あのー。そこからまたですね、あのー。まあ、いろいろとね、あのー、あれですけれども。<咳>本当に。マジで。あのー。ちょっとね、あの、すごい。 目、目が回転してますね、今日。目の奥。回転してるのわかりますか。 まあいいですけど、あのー、とにかくはいとりあえずですねあのもう<咳>あのー、まあそれはですねあのー、移動が完了した時にですねまたその ご報告をですねそちらの方のですねご報告をですねあのー、していきますのではいあともう1ヶ月ですね1ヶ月ちょい1ヶ月ちょいはもうここでですねあのー、できる限りですねあのー、気づいたこととかですねあのー、ちょっとそのえー 報告をですねあのしていきますのであのとりあえず、はいあ、ということですのであの、えー、皆さんもですね、あのやはりですねあの、えっと、なんですか、あの間違いないです。 そんな感じでございますもうはっきりとはね、まだですねあの、言えませんけれども、もう、あの、えー、4月以降、ないしは5月以降ですかね、多分ご報告、えー、できるのではないでしょうか、ということですね。目の、目、回転してますよね、やっぱり。 相手視野に見えるのかな。なんでしょうね、これ。目になんか映ってますか。顔か。 あの私の顔映ってるんですかねですね<笑>うーんまあーねそんな感じでですね<咳>あのー、あの気を落とさずにですねあのー、えちょっとね ですね、徐々に徐々にですけれどもあのー、そういうふうにな、えーえー、言ってますねやっぱりうん設定通りですね設定通りないしは時間通りにですね物事は動いていますそれではとりあえず ここまできんでございました皆さんお疲れ様でございました